たくさんのビデオカメラを連動させたマルチカム映像で、車の楽しさをお伝えするチャンネルです。車好きが体験したファンタスティックな出来事の共有や、カーライフにちょっと役立つ動画などを提供しています。車が好きな方はもちろん、車好きじゃない方にもチャンネル登録していただけたら嬉しいです。